銀行の金庫に殴り込む時が来たようだな今回の仕事で狙うのは貸金庫だただし銀庫は監視カメラとトレーがハッピーなアンチスキルで守られているそいつらをくぐり抜けてサーマロドリルで金庫の扉をぶち破り貸金庫の中身を頂戴したら車に積んでしまいだそうがあれば早く仕事を済ませられそうだな